今日はどうして入れ歯が合わないのかというのを実例を踏まえて当然患者さんの許可は取っておりますけれどもご説明したいと思いますあれはどこを見ておるか上下の歯型ここの部分が皆様にある赤く描きますけれども上あごの方に出ているひだですそしてここのに写っておるのが下あごの部分におけるひだです、うん こういうい感じになってますでこの入れ歯自体どういうふうな状況で作られているかっていうとこの今黒く実線で書いておりますけれどもこの状態そして非常に難しい話なんですが本来はこの位置が正しいというふうなことで 今この上下の入れ歯はこの方の場合は作られているんです先ほど申し上げましたここの赤い部分これが上あごの方のビラビラのところ。これが下あごのビラビラのところ。さあこれでここの黒い実線でに合わせた状態で作った入れ歯でちゃんとかめてるでしょうか普通無理だと思いますもうちょっとと詳しく書きますと 上の方の上身正体といわれるこの正体の線と下顎のこれは後ろの方から見ると分かるんですけどもこれぐらい今この方の場合斜めになっているんですこれがこの方の今いわゆる成虫といわれる真ん中ですこの赤い部分を照らし合わせて 黒い線が合うように上なら上の入れ歯ができれば下なら下の入れ歯が作られてれば問題はないんですがどうもやっぱり違うよううよな状況だと思うんですよこの辺のことも正確に考えてやはりちゃんとした入れ歯というものを作るもっと言えばちゃんとした位置状態でインプラントを打つことが 非常に大切なことだとだ思いますこれだけではなかなか皆様方でご理解しづらい面があるかと思いますからこの方の上の方の歯をそういれば外しました下の方の部分をいれば外しましたこれがこの状態ですこういう形なんですよ びっくりすするかと思いますかこの右でも左でも上下でもどうとでも動く状況で我々はどこが正しいのか先ほど言いましたけれども基準点上ならば上身正体と言われる部分を基準としなければならないし下ならば下身正体と言われるこの位置。 を基準としてテクニシャンいわゆる歯科技工士さんと一緒にいい入れ歯を作らなければ絶対にのはできないということです非常に難しいそしてこれはもう一応 YouTube のところではもう申し上げるわけにもいきませんので黙っておきますがこの 右の上の部分のところは非常に入れ歯がなくなった状態で粘膜炎も綺麗ですところがここをご覧くださいもうまるで歯肉の腫瘍のようなブクブクとしたような状態の今歯茎なんですこの右側の方は非常に綺麗ところが左側の方はもう本当に 金魚じゃないけどなんとかとかいうふうなやつみたいにもうぶよ ブ, ヨブヨになっておりますなぜこれが起きるのかどうしてこの方ではこれが起きてしまったのかもしその現実その状況を原因を知りたいという方は一度お電話くださいよろしく。